両思いになりたい女子がやるべきこと、5選。なんだか気になる人ができると、だんだん思いが強くなってきて、やがて両思いになりたいと願うようになりますよね。だけど、なかなか両思いになるのって難しい。嫌われちゃうのが怖くて、声がかけられなかったり、遠慮しちゃったり。でも、本当は仲良くなりたいから、好きな人と両思いになれる方法があったら知りたいですよね。恋に悩める女子なら、 誰でも思う永遠のテーマです好きな人への一方的な思いが募ると辛いですしできれば片思いから脱出して両思いになり幸せになりたいものですそこで両思いになりたい時にやるべきことをいくつかお話ししますもちろんコミュニケーションの一つなので絶対ということはありませんですが効果があると言われている方法をいくつかお伝えしていこうと思いますこのチャンネルでは私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 今日もビシッと張り切っていきましょうあなたの見方 1. 接触頻度を増やす2年や3年に1回しか会わない人はあまり印象に残りません毎日顔を合わせる人と1年に1回しか会わない人どちらに親しみが湧くでしょうかやはり顔を合わせる頻度が高い方が印象に残りやすいですししょっちゅう会っている人にはなんとなく親しみが湧いてきますよねそして たまにしか顔を合わせることがない上に、印象が薄いと恋が叶う可能性はかなり低くなります。両思いになりたかったら、まずはコミュニケーションの回数を少しずつ増やしていきましょう。いつも、さりげなくそばにいて、ふっと顔を上げたら、一瞬だけ目が合う、なんてことが頻繁にあると相手もあなたをだんだん意識し始めます。そして、共に時間を過ごす機会があるならば、一度に長い時間一緒にいるのも良いですが、 短い時間でも良いので何度も接触するのが効果的です。接触回数が増えるほど、好印象を持つようになるこの心理現象を、ザイオンスポーツと言います。いわゆる豆男がモテるのはこのためで、好意を持っている人とはできるだけ接触する回数を増やせば良いということです。ですから、その方とあまり会えない間柄なら、用事を見つけてことあるごとに連絡を取ると良いでしょう。そして、物理的に会えないのなら、 電話や SNS のメッセージなどでも良いので、こまめにコミュニケーションをとるようにしましょう。スタンプだけでも OK。短い文章で、返信が簡単なものを、鬱陶しくならない程度の頻度で送っていると、なんとなく親しみやすくなり、だんだんと思いが通じるようになりますよ。2. ドキドキ体験を共有する。吊り橋効果というものを聞いたことがあるかもしれません。これは、 恐怖や不安を一緒に体験した人に恋愛感情を抱きやすくなる心理効果です。揺れる吊り橋の上で出会った男女は、吊り橋が揺れて緊張でドキドキしているのを、恋のドキドキと錯覚して、恋に落ちやすくなると言われています。運動部の部活動などで一緒だった男女が付き合うのが多いのもこれと同じで、運動によって心拍数が上昇している時に同じ行動をしたり、先輩や顧問の先生などに怒られるという恐怖体験を共有しているため、 運動や恐怖に対するドキドキと、異性に対するドキドキを勘違いして恋に落ちたと錯覚してしまうわけです。錯覚でも何でも、恋に落ちたと思ってしまえば、それはもう恋として思い込んでしまうのが人間なので、一緒にスリルを味わう体験は二人の中を近づけます。つまり、恋愛においては、このような吊り橋効果は有効なきっかけになります。しかし、いかに有効といっても、 気になる人と本当に吊り橋を渡るというのはなかなかチャンスがないかもしれませんですが一緒にドキドキすることが吊り橋効果の発言に必要な条件なので一緒にスリリングな映画を見たり一緒に運動をするなど心拍数が上がるドキドキ体験を共有すると両思いになりやすいです試してみる価値はあると思いますよ。相相手手ののの好好きききなななものに関心を持つ好きな人がができると相手のことこ知りりたくなり ほりはほりプライベートなことを聞きたががる人がいます相手もある程度好意を持ってくれていて仲良くなっていればそれも良いかもしれませんがまだあまり親しくなっていない場合はみみ込すすぎててかれてしままうこともあります相手のプライベートなことも気になるとは思いますがそれよりも先に相手がどんなことに関心があるのかそこを聞いてみましょうあなたが思いを募らせている彼の趣味や好きなものは何でしょうか 自分の趣味や好きなものの話を熱心に聞いてもらえたり共感されたりすることは誰にとっても祝福の喜びです特に価値観が同じだと感じられる人とは仲良くなりたいですし特別な存在にもなりますなので好きな人と話すときは相手の趣味の話題や好きなものの話を積極的に聞いてみましょう相手の好きな芸能人やドラマ 漫画や趣味などをさりげなく聞いておいて〇〇くん好きだって言ってた〇〇見つけたんだけどもう知ってたなんて話題を振れば会話も弾みやすくなりますねそして相手の趣味が一緒にできるものなら今度一緒にやってみたいって言ってみるのもいいかもしれません例えばそれが映画だったら一緒に映画館デートもいいでしょうスキーやスノーボードだったら一緒にスキーに行くのもいいですねそして一緒に趣味を楽しむことができたら あなたは特別な存在になっていくかもしれません。さらに言うなら、その中でも特に大事なのが相手の夢や目標としていることです。あまり親しくない時には話してくれないかもしれませんが、少し仲良くなってそれを聞くことができたら、その夢や目標を全力で応援してあげましょう。勇気づけられれば、その人に好感を持ちますから、距離がぐっと近くなりますよ。4. 笑顔で接する。いつもニコニコしている人と、 あまり笑わない人、どちらが仲良くなりやすいでしょうかもちろん笑顔の人ですよね。いつもニコニコしている人は声をかけやすいですし、きれいに笑う人には惹かれる人も多いでしょう。好きな人と両思いになりたい時は、なるべくいつも笑顔で接するようにしましょう。弾けるような笑顔で笑う女性とは、一緒にいるだけで幸せな気分になるというもの。笑顔が素敵な人とは一緒にいるだけで、気持ちが明るくなり好感が持てます。 笑顔になることで実は顔の表情筋が刺激を受けそれが脳にフィードバックされるとポジティブな感情が生まれます顔の筋肉は感情を司る脳の神経と密接な関係があるので笑顔を浮かべていると脳が楽しいと錯覚しポジティブな思考になりやすくなりますそして人は自分以外の人の行動を見て自分も同じ行動をとるという性質がありミラーニューロンの働きにより笑顔は伝染していきます ですから、いつも笑顔でいる人のそばにいると自分も笑顔になりポジティブで元気な気持ちになるので、心地よいのです。笑顔美人になれば印象も良くなりますので、笑顔に自信のない人は鏡の前でにっこり笑う練習をしてみましょう。はじめはぎこちなくても、鏡の前で自分の笑顔を確認して何度も練習すれば大丈夫です。やがて、彼の前で自然な笑顔でいられるようになれれば、両思いになれるかもしれません。 と聞き上手になる聞き上手になることもコミュニケーションにおいててはととも大事なことです人間は話したい生き物自分の話をうなずきながらニコニコと聞いてくれる女性がいてくれると話が弾み自分をちゃんと受け止めてくれる人だと感じて好感を持ちます聞き上手な女性と話しているともっと話したいと思うのでどんどん近づけるでしょう聞き上手のポイントは会話の途中で時々目を合わせたり 適度な合図値やうなずきを入れること。そして、効果的な質問をすることです。効果的な質問とは、はい、いいえ、では答えられない、話が広がっていく質問のことです。〇〇というのはどういうことですかとか、具体的にはどんなことですかとか、他にはありますかなどの質問は、考えないと答えられないので話が膨らんでいく質問になります。そして、効果的な質問により、 相手はもっと話をしたくなります。相手がその質問に答えて話してくれたらうなずき、笑顔で承認しながら聞いてみてください。十分に話を聞いてもらえたと感じると満足し、その相手に好感を持ち始めます。まとめ。誰かを好きになった時、両思いになりたいと願う一方で、自分が相手にどう思われるか不安になりますし、相手の気持ちがわからなくて困ってしまいますね。 うっかり近づいて嫌われちゃったらどうしよう、なんて思うものですが、遠くから見ているだけでは思いが成就することはなく、コミュニケーションを深めて仲良くなっていくことが必要です。まずは、物理的な距離を近づけて会話をし、お互いを知っていくところからコミュニケーションは始まります。そしてコミュニケーションがだんだん深まっていけば、お互いの価値観を知ることができ、それを認め合うことができたら、自然と近い関係になっていきます。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 次の動画をお楽しみにチャンネル登録よろしくお願いします。